おはようございます本日はですねちょっと珍しいんですけど<笑>す、ね、こちらでちょっとやってみようかなと思って<笑>心拍ばっかり続い て, てたんでねちょっとこういう馴染みのあるもので<笑>、ねまあ、取引風株立ち風のこういうやつ こ, こ,、ね、これいう感じで取引すればいいんですよね。あ り、ね、なん だ, <笑>サりだったの分散布に細く切ってですねなるほど、えー、やっていくかってちょっと今悩んでるんですけど ね,、うん、そうですねこの辺がなんかこの天 神, がいいです、ね、天神なんだ<笑>えっと今日はね珍しく図書をちょっとやってみたいというふうに思います図 書,、はい、図書はですね昔はみんなあの大和省のこう触ると痛いやつあれをね図書って呼んだんですね、うん、八章であってネズミサしっていう言い方もするんですよね ネズとかネ ズ, ネズとかねネズミ刺しとかって<笑>こちらがあのいわゆるあのヤマト章ってですね本来の年章人なんかもちょっとツンツンツンツンとこう出るようなね人、うんうんえー、をしてるんですけどこういうが本来の、うん、ヤマト章ネズミ刺しってやつですね、はい、で、えっと、ネズミ刺しが立ち章って言われるんですね、はい、でそれに対してあの廃章って言ってまあ地べたに這うような うん、柔らかい葉っぱの塗装っていうのが出てきててで当時はだから塗装、えー、っていうともう固いもんですから柔らかい紫塗装なんていうとこれはもう。 これは紫図書だよみたたいいななそんな言い方をしてたどちらかというと園芸衆的な柔らかい葉っぱのやつはですねえ呼び方をしてたんですけどですから商品盆栽流行ってからだと思うんですけど割と商品やってる方は図書結構人気があってう ん, うんここだから10年とか15年ぐらいからかなどっちかっていうとこういう図書がねむしろ多くなってきて小さい大和賞なんていうのは少ないそんな感じですよね。この柔らかい葉っっぱのやつはえ ですねネズミ写真に対して「うんえー、ハイネズって言い方をして、うんはいえー、そういう言い方をしますなんかハ塗装でもいい気がするんですけど、うん、ハ熱っていうとネズミが張ってるみたいになっちゃうけど、うん、でハイ熱も何種類かあってその紫図書、えー、シトショウだとか白塗装とか塗装法とかだからこれが八つぶさ塗装ですねこれは動画で作、ねまあ、動画でやったりですね、うんえー、フェスで神道さんがそうですね出して男気のある Q さんが男気 ええー、これわっ買ったやつですね最後買いましたね残っ て, てでおそらくねこれは塗装法じゃないかと思うんですね塗装法塗装法えっ、ー、とそのここちょっと幅が大きいですねうそうですねそうだからものすごい今幅の種類がたくさんあってなん、えー、とか製塗装とかねそういうなんとか性の塗装だとかっていろんなのが出てきてるっていうまあですからこれがまあ特に商品の世界ではもう一般的になってきたっていうことですねそのハイネズっていうかね葉っぱの柔らかいやつが痛いんでね針金かけて本当にね、うん、えー えっ、ー、とそれでこれなんですけどまずちょっと汚いなんでまあ掃除をしてですね正面をどっちにしようかなっていうのが非常に悩みところなんですねその木 を, 木を作るとうんそうですそうですね<笑>今日はこれをちょっと作ってみたいと思いますこの木を作るんですねえこれを木を作ってみたいと思いますでこれもね鉢が面白かったんで売らなかったんですねいっぱいフェスの時に仕入れたんですけど、はいはいはい、素人賞と図書法をいっぱい仕入れたんですけどほとんど売れちゃってこれは鉢が良かったんで売らずに取っておいたやつなんですけどちょっと、ね、やっぱり この辺の辺シャリがね単調なんですよ ね, うすね、うん、なんでこっちを見せるんだったらこう変化をつけて、うんうんえー、見せるということとこっちはですねうんと水水が少しだけ見えるんでまあギリギリ見えるんでいいんですけどね、はい、このこ辺のギ、ねうんうん、ここュっていうこうこここ後で削っちゃうと思ってるんですけどそうするとシャリがこっち行ってこっち行ってあっ人かこっち行ってこっち行ってっていう感じで面白い変化が見えるんでここのいいところはこっち。 で多分ねこっちで一回作ったんじゃないかと思うんですけど、はい、あの針金外したんでね今日はちょっとこっちからも見れるように作れるかなということでやっていきたいと思いますわかりました、はい、とじゃあちょっと幹洗いからちょっとやっていきましょう、はい、準備万端なんで準備万端、はい、じゃあまずは幹をまずは幹洗いから高圧洗浄機です高圧洗浄機ですねはいだ い, たい強さを調整してありますので、はいはい、ちょっと一回こうやって。 はい、ここはね彫刻刀で削ろうと思ってたんですけど、はい、皮むいたらむけそうなんでちょっとこれで高圧洗浄でちょっとむいちゃいますね皮を皮を、はいはいえー、っともし水水残ってれば削ります、はい、ああ水水あった<笑><笑>じゃあちょっと彫刻刀で削りましょう、はい、ああこの辺は取れないちょっと取れないところがあるんで一回、えー、っと彫刻刀で削ってから 本当に細続いて彫刻なんですけど本当はねハンディのルーターがあるといいんですけど、はい、ちょっと今日置いてきちゃったんでちょっと大型の大型のそんなそんな<笑>いやかんないやれるとこまでそんな大きな刃大きやつでえっ、ー、というかこれが一番ちっちゃかったんで<笑>やりたいのはやっぱこう曲線ここがねまっすぐこうこれがこの上いっちゃうんで面白くないんでこれ少しこう斜めにしてるんですよねこうねじった感じを出してる。はい そこら辺をもうちょっと強調したいなっていうことを、うん、ここのきはね少しこうへこむぐらいに本当は削った方がよくて、はい、ここをずっと削った後、できるだけこう斜めに行くような感じですかね、うん、でこっちはね一番問題なのはここがまっすぐ見えちゃうと嫌なんで多少ちょっと作為的なんですけどここを少しこう変化をつけるような感じで。 ちょっとつけようかなこのまっすぐがねやっぱ気になるんですよこっちはねこれまあブラシみたいなやつで少し磨いてみて木目が出ればって感じですねあー冷たい<笑>ちょっとこの辺をこっちは危ないです 硬いですか。硬いですよね。ええ、ねはい、だから土小に心拍を継ぐ多いですね。多いんですよね。だか図書の樹の葉はええー、なんか荒々しい感じ、ねあ。荒々しいんですよね。ただ先ほど言ったようにこの枝がツンツンツンツンっ出るような特徴的なあの樹車りをしているんで、土小、ねうん、に付いた心拍はねなんとなくやっぱ分かっちゃったりするんですよね。うん、分かりづらいのもあるんですけどね。はい、ちょっとこうですね。あの先ほど直線的でゃ面白くないんで、はい、少しこう 変化をつけた感じで、はい、ちょっとまだねえー、とここら辺がまっすぐだと面白くないんでこっち側へ帰ってからこういったようなうこれもなんかこうあのちょっとうねって見えるうねって見えるみたいな単調だと面白くないんでちょっとこう変化をつけるようなそうですねこれももずっっと言ってもいいてんですけど こう深いところもいくつかこう削ってでこういうところがこう強調したいんで、これね。こうこら辺の際をこう削りたいんですね。これの際とかここ辺の際とかっていうところですね。これは多分前に細いルーターで削った後だと思うんですよね。いつもこう少しこ う, こう斜めにね。これ辺ちょっと削ったんですけど、はいで、もう少し自然味を出すために、今度はブラシブラシに交換してブラシブラシブラシ。 この道具がない人は高、まあ、圧洗浄機はブラシでこう削るそうにしですね。うのでやるそうですねの彫刻刀 で, で,、ね、でもいいですし先ほど言ったあのハンディのハンディのっていうかもっとちっちゃいやつがあの、あのー、ルーターが売ってますんで、はいえー、そういうやつでやったほうが、えー、でもそんな高くないですもんねそうですね1万円前後で買えるんじゃないですかねだからこれなんか大きいんですね ね、こうーーこれはね、ねうん、ーーい<笑>ういいのしかかなですそうですねなんかこう木目を出すようなイメージですね。はい もね、彫刻刀の跡がこう残っちゃうんでこういうやつでこうなんか自然味を出していくっとですね木目にね見せるようにちょっとやっぱでかいですね<笑>でかいでかいどうでしょうなんか木目の感じがここら辺出たような気もするんですけどそううですね、こんん。んの。なな感じにるだ。そうですね、うん なんか細かい線みたいなのがいっぱい入るみたいな。そうそうそうそ う, そうですね。これもこれもそうですよね。なんか細かい。変な話だから木目作れるみたいな。そうですね。木目って木目作ってるんですね。そういうことですか、ね。木目作ってるんです。似ないけるわけじゃん。あ、じゃあ木目を作ってるんですね。すいません。だから違う流れで削っても、うん、これでなんとなく自然に見せるみたいな、ね。そうそうそうそうですよね。あとは彫刻刀で一回削ってからね。これ辺もなんかこ う, こう飛び出た感じが出たと思うんですけど、うん、はい。 はい、まあ、とりあえずこんなところではい、はい、でちょっともう一回高圧洗浄やってみましょうかはいじゃあ幹洗い終了ではい、はい、こんな感じにこんな感じですねあとは彫刻を少しシャリもですねシャリもこういう感じでできててまあ一周ぐるっと変わってこっち行きながらもここ帰ってる感じでこうつながっていくと思うんでここをつなげたいんですね ですねさっきこう剥けちゃったんですけど、はい、ここからこう行くとすごくこのシャリの粘点してこっちこういくような感じが、うん、ここからまたねおそらくここも行くと思うんですよね、うん、これまでちょっとやってみたいなと分かりましたそうですねこれ石灰かく溶合剤こうね塗りたかったんだけどちょっとここをむいちゃうと、うんうん、そうですね削、うん、ってなければ溶合剤た塗れ た, 濡れたんですけど ね, ね、うん、ちょっと今日はシャリでシャリの方をやると。 図書はあれですねあの同じ美白シンで心拍と、はい、同じように見られるんですけど実は性質が結構違くて、まあ、特徴としては水も好むし肥料も好むし意外と寒さに弱い心拍と違うのはねこうまああとで針金かけしますけど、はい、結構枝が急にポロポロ枯れるんですよね。 あれっていう特にね刺枝だとか昔は山木のいい木を先生に譲っていただいたんだけど、はい、一番いい枝枯れてね結構それ ト, ト, トラウマになってでで1つ枝がボツッといくとどんどんどんどんこう枯れてったりなんかして、うん、意外と難しいんですね。なんか気難しいイメージはあんまりで そ,、ね、そう言っちゃうとまたやる人減っちゃうとこもあるんだけど、うん、だから意外とねハイネズ うん、葉っぱに柔らかい、えー、やつはほうが丈夫だと思いますね、えーえー、育てやすいと思うんでそこら辺は是非チャレンジしてもらって結構好きですけどね年をねあの結構好きな方多いんですよね、うん 何がいいやっぱりなんかこう男っぽい感じがするんですかねチ、うん、ャリは正直心拍よりはかっこいいかなと僕は思いますい い, い, いいですよね何、うん、な, な, なんですかね<笑>心拍がやっぱり強すぎるのかな、うん、育てやすさもあるしあそうですね植え替えして枯れちゃったみたいな時もあ そうそうそうそう年、ね、はねそうなんですよ植え替えして注意しなきゃいけないのは根をあんまりさばけないっていうのがあって、うん、だから時期もまあ心拍と同じように少し暖かくなってから6月ぐらいとかでいいと思うんですけどあの植え替えする時きのお根のさばきっていうのはちょっと注意しないと太い枝、ね、根, 根です ね, ちゃいますよね根あんまりき切らない方がいいそう切らない方がいいってことですね あとは針金掛けする時も結構銅線嫌がるんですすすよよねそそううななんんでででか線もいいんですけどちょっと針金、ね、嫌がるとこあるんで私んかアルミ線でかけますね嫌がるっていうのはどういうことですかいやそれによってかけて傷む枝が傷むもともと枝が枯れやすい中で針金か け, けるんで強すぎちゃうってことなのか掛けるのもねだから少し隙間をあけてあの緩めにか け, けたりとかゆってやるんじゃなくて少しこう遠めに 針金を持ってかけるとかすごくやっぱりプロの方もあの気を使いますね、うんあのええ、一番やっちゃいけないのはねじっちゃいけないんです針金かけた時に枝をあ そ, うなそうなんですよこれも心拍と全然違うところ心拍とか松類は割とこうねじりながらやっていくとう、ね、こう繊維があの折れずにいくっていうんですけど多分だから これ、想像ですけど、水水と中の芯が上がりやすいんじゃないかと思うんですよ。うんうんうん、あのねじっちゃだめよってのはよく言われましたね。そこはだから注意ですね。今日のお弁当の、お弁当じゃないけど。お, 弁当<笑> お, 弁当じゃお、お、おかずにしてください。<笑>はい。でも、ねじれてる、幹とかねじれてるじゃないですか。あ、そうですね。で、ねじれながら、で、結構やっぱり足元枯れてるの多いっていうのは、それともあるかもしれないですよね。足元に。 足元が枯れてダーッとこう陣が突き刺してるようなやつが結構多いんですよ ね, 多いですねもしかしたらそういうやっぱり障害にお起きやすいというか。えーうん 全部が枯れるわけでゃなく、うん、一部剥がれたところの枝が枯れるそうそうそうみたいな感じなのかな。難しいんですよね、だからあまりそればっかり言っちゃうと、あのだから園芸種っていうかね、最近のあの。塗装は割と丈夫だと思いますよということで、はいうん、ただ今言ったあのねじるとかはね、注意した方がいいですよね。剪定だって下手するとね、ちょっと怖いなと思うぐらいなんで、まあ長いのはもう切るしかないんでね、しょうがないんですけど。 極力めつみをね繰り返していってこれなんかもちょっと全然もう紐になっちゃってますけどこういう積んでって、うんはい、変な話メツみとハサミで作れるかもしれないです、ねうんうん、そうですねハサミ作りっていうのが向いてるかもしれないです ね,、うん、ですねだから、まあ、ミニとかには向いてるのかもしれない、うんうんうん、そうですね またあ針金も下げあの枝下げるっていうのも例えば引っ張って下ろすとかねそうですねうんあの全体引っ張って下ろすとか細かくかけるんじゃなくてね、うん、そういう方がいいかもしれないですいいええー、かもですねと言いながらこれから針金を掛けるんですけど、うん、はいこんな感じあでもねここなんかこれ辺はなんか無理やりにっなったんではい、はい、この辺ですねはいいいかなって感じしますねはいこれだけ後で両方線塗ってみましょうかこれ辺だけね、はい この辺途中でやめて、うん、さあ勝負の針金掛けですね両方から見れるようにくれるといいんですけどまあベースはこっちかなそっちの方がやっぱりなんかこれが面白いですねこっち、うん、面白くなったと思うんでもともとこの変化がこれまでも面白かったんですけどやっぱつなげたことで、うん、こう動きが出たっていうかなギュっていうねで水すいもいいですよねこれ辺の感じが、はい、これ流れは右流れじゃないですかもう右でですすねねしょうがないです できそうな感じでもするじゃないですか。うん、左に、うん。そうですね。こっちにねそうそうそう。うん。だから。うん。どうするのかな。っていう針がてう、ね、とりあえずこちらの流れで。やってみます。はい。起こせばね、こっちもあるんですよね。そうですね。この辺は。好みで す, いいですね。僕なんか起こしちゃうかな。うん、そう言われると。 いやでも圏外みたいにするのもいいですけどねうん圏外はねただねちょっとこうやっぱりまっすぐすぎちゃうんですね う, んそうですねうん、なんとなくと上から出てるじゃないですか、うん、だからね幹より下げたいですよねどっちかっていうとそうですね返、ね、しますか幹って返、はい、しますかねそうしますかねそ、ね、うん、返したくなるような、うん、そうなんですよこれがあまりにもこう長いんで、はい、そのままこういくともうダラーっとなっちゃうんですね、うん、少ししここう起こして こう返す方向ででってみましょうか、はい、いいですね確かにね清流ってねあのー、盆栽美術館にあるんですよね、うん、ダーっていう流れのやつもあれはあれでは一つの見方としてあるんですけどうんちょっとこっちで帰ってみましょうそしたらえっ、ー、とちょっと逆に枝はこっちの方はあんまり 長くない方がいいっていう形になってしちゃうんで、えっ、ー、と天神にするためみたいな。あいやいや、えー、こっちの穴で、これが差し入れになってきますんで、はいはい、こっちの枝がちょっと長いくなって。長いってことですね。九三、ああ、ねね、ん採採用ですね。採用。採用です。された。なんか、もしこうあるなら、うん、この下にあったらいいなっていうのはあるんですね、うんこれが。そうですね、そうですね。さすがですね、九三、その通りですね。 って感じがしましまた。う ん, うん、うん、あの私はね、そのそさっき言った整理を、ねうん、なんとなくイメージしたんでいいんですけど長さがね余計強調されちゃうんで、うん、あの多分ね起こしてこっちの流れにするとそんなに少し緩まされるような気がするんですねえっ、ー、とじゃあこっちが少し長いんでえっ、ー、と切きますねこれからパツッと、はい、これら辺も目がこういう短い目があるんでそれの上で ちょっとこの辺も枝が集中して見えるんですけど、うん、この辺残し、残しておきますね今のところ、あとの時切れるんで新博は12月以降に切ったりするじゃないですかああ、そうですね当初<笑>はいつでも切っていいんですか、ね、大丈夫ですね、うん、あというか、メツミですよねメツミと剪定をやれるってことですよね時期があるんですか、ね、あいやいや、大丈夫ですよ今の時期、剪定とかでも剪定、メツミメツミはもう今はあの目が伸びてこないんで、うんうん だから目が出てきて、き、ま、ち、あ、ちょこちょここそうですね、もう暖かくなってからずっと目つみだから今の時期剪定しといて、うん、い, いいかよしじゃあ針金をかけていきましょうとりあえずあの小さい盆栽なんであんまり前枝とかも少し残すような形で、はい、あ, あ, とあとはこうできるだけ凝縮した形にちょっとしていきたいなというふうに思います 両方見れるようにっって言ったんですけど、はい、こっちが良くなったんで、うん、こっちに決めて作りましょう、はい、多分以前はこちらを正面にして、うん、この辺を裏側にして頭もそっち行ってますんで、うん、作ってたんだと思うんですけど、はい、そちら正面でですね、うん、で頭なんかもそちらに起こしてちょっと作っていきたいなと思います、はい、ここら辺もですね心拍だったら横に持ってきて畳み込むんですね う, んそうですねうん、こっちの中でグッと下ろした時に、うん、これを こっちを持ってきて畳み込むんですけど、はい、無理な針金をかけられないんでこれをそのままちょっと後ろに少し逃がしてですねこちらを小さくするという作り方にします、はい、結構年はねそれでもこういう芽がないところでも切ってもあのブ ツ, ブツブツブツブツ吹いていくるんです ね, ですね中の方からねそれがいいところ、ねうん、そうそうそう作り直しやすい作り直しやすいですね芽吹きが結構いいん で, でここは利点としてあるかもしれないですねこの太い枝と あとここれれを頭頭前に持ってこないといけないななととけで、で, 使いきますです、ね。頭と差し枝にねじらないってこととこですね。ず覚えましょう。ネズミがねずに編み物を編んだ。 ネネ<笑>ネズズズズミミシリーがーなんだみんたいな少し遠く持っってちょっと緩めにやわりとかけてあげ小さすぎてちゃんとかけられないですねなんかね。<笑> そ う, うんんね、そういうもんなんですかねやっぱ最後はなんかハサミ作りになるような気がしますね思 い, い切ってその細かい針金かけよう細かいのをやってますねやっております針金はあんまり好きじゃないって言いながらも気にな る, になるとかけてしまうと<笑>寒いん、ね、でねはじ、ね、かれますね 上げたいんだな。もうちょっと上がってますからね。少し上げたいんです。あ, あ、上がってるな。続いて、はい、え針金掛、ね、けは一応終わりました。はい、はい、でございすね。塗っていきたいと思います。足元もね。面白いんでね。これも塗ってみたいですね。上の方はうん水でめくったとこだったんで、うん、うそこだけははい。ちょっとやらないっていうですね。この隙間はよくあれですね。染み込ませた方がいいですね。なかなかあの腐りやすいんでね。水が溜まってこの？ 割とこですね塗りいくやっちゃいそう、ね、というわけ で,、はい、というわけでこれでせっかくは溶合剤を塗ってですね、はい、ちょっとまだ黄色いんですけどねあのもうちょっと白くなってくると非常にいいんじゃないかなでもう言っていたこの辺のですねシャリのこの変化ですね後ろ行って一回転してここちょい返ってくるような感じの。 はいうん、でこうつなげてここちょっと塗ってないですけどねであとはあの少しシャリも削ったんでこの辺がもう少しこう自然になってくるといいんじゃないかと思いますこの辺こじこごにゃったなってますよねま、ねはい、っすぐじゃないっていうねちょっと作為的に作っちゃいましたけどもうちょっとこれが、えー、自然になってくるといいかなってであとは棚の方もまあそれなりにちょんちょんちょんとやったんで。 ここまでやっておけば、あとはもう来年一年間もう積みだけですね。目積みだけ。積みをどんど ん, どん積んでこういうところの棚をねこういうふうに作っていくと、はいいうところでいいんじゃないですかね。久さんの提案で、こっち流れが逆に流れと。逆に。はいはい。ねあの良かったと思いますね。うん、反対もですね、えー、とりあえず道を見られるかなっていうふうには作ったつもりなんですね。うん そ う, ですね、うんこの辺が少し枝が邪魔なとこがあるかもしれないですけど、うん、頭のところをこっちに立たられり返せばもうできそうですねそうですねそれか頭を逆にこっちに立て替えるような感じでやれば、うん、そっち頭でもいけるかなっていうことこですね、うん、こ, この棚は2つぐらいに分かれてもいいかもしれないんで、うんまあ、これも形ができてきたら切りたいと思いますね、うん、こここのの辺変化があればっっっっちちももなななないいとととはるるほどょたたに見えるかな まあのまあまあじゃ、まあ、できじゃないかなってそうですねはい正直やっぱ上から見た時にちゃんと配置されてるじゃないですかああそうですね枝がはいはいはいそれがやっぱこの商品だけしかやってない人と、うん、その大きい盆栽もやってる人の結構違いかなと思ってこまで細かく針金かける人ってなかなかそうですねいないと思うそうですねまああとはもっとボテボテボテボテって全体にね、うん、作るような感じの 商品の作りが多いんですけど、まあ、こういう、うん、大きい盆栽に見せられるような。針金の書き方っていう感じはするかもしれないですね。すねはい。よく、よく言うパターンいいですか。ええー、どういうふう、どうぞ。頭をちょっと低い方がいいなって僕は思っちゃうあ。これね、そ う, そ う, そ う, あどうなんですよ。はい、はい、はい。うん、そうですね。そうですね。ただ畳み込んでね、畳み込んじゃダメなんで。うん、でしたっけ。うん、いや、いや、畳み込んで悪くはないですよね。これを僕が言うと。うん うん、ここからまた作業が始まってしまうのかなっていう。<笑>始まっちゃいますね。ちょっとやりたくなってきましたね、でもね、そう言われると。いや、そうなんですよ、あの、ちょっと一回ね、そう。あの、確かにね、ここはね、うん、少し。ちょっと単調というか。とは針金、ね、かけて大丈夫かどうかっていうところだけですね。ああ、なんかいろんなところ気になってきた。ちょっとね、うん、そうですね。全然ち。ちょっとだけやってみましょうか、はい。ちょっとだけ。ちょっとだけ、そうするとね、ちょっと無理した。 ねじらなければいいら、ね、じらなきゃいいんですよねここを少したたみたいんだよなそうですねでも十分でもちょっと枝が、はいうん、この後のこの芽の出方というかねそうですねそういうのもあるんで、はいはいまあ、ちょっとだけたたきましたけどちょっとだけたたいてくれましたはい、はい、来年何かも、はいはい、めずみ作業して棚をきれいに作っていきたいと思います、うん 塗装もいいですねあそうですね図書もねも の, 魅力、はい、あの商品防災やってる方はね、えー、まあ難しい難しいって言いましたけどぜひチャレンジしてもらって塗装、うんはい、も楽しんでもらえればと思います、うんはい、でこれリクエストあったんじゃないですか塗装、うん、みたい、はい、えー。これ以外にもリクエスト昼間さんにましあそうですねあったらはいはいあったら言ってくださいぜひはい、はい、ぜひ大根でもいいですし大根<笑><笑>チューリップとかねチューリップ、はい とかねうん、はいましたた、はいはい、これれ本本にちちょっっと枝がが折ゃった、ね、<笑>今2本目の針金優しくと言いながらもなんか割と。 だんだん厳しくし、だんだん厳しくなってきております。<笑>コメントでそういえば、ええ、昼間流というのもありますが、ええ、川崎流のが厳しいんじゃないですか。ああ、なるほど。コメントが来ましたが。あ, ありますよね。多分その通りです、ね。その通りですね。<笑>意外とね。川崎流は厳しいです。川崎流、窮、はい、ですし。コメントで、川崎先生の動画がいいって。ストレートなやつあります。ああ、<笑>ツイッターかな、あれ。<笑> さんじゃなくて<笑>そうそう川崎先生のがいいって言われてよっぽどいいねしようかなと思ったけどいやちょっと少なかったからですよね最近ああいや分かんないですけど昨日アップしたのかなこの、うん、動画で、えー、とクリスマス、うん、イ, ブイブに川崎先生の動画アップしたんですけど、えー、結構いい伸びあ、はいはいはい、あなるほど、うん、あちょっどいうこ あどうしようかな。 考えないといけないかなって思ってますねなんかやることを考えるうんっていうかほらなんかだいたい一通り一年二年やってくると被 っ, くるかっ、うん、被ってくるから被ってくるからまあそれを繰り返しがいいのかあのー、最近やってるそのあの木どうなったみたいなやつはでいいのかまあそれもありつつ昼間さんの盆栽園たいたいあそうそうそれはね散昼散歩昼散歩をねぜひ<笑>そうなんですよ昼間さんが行きたい園を えー、行きた縁をです、ね決めてはいで撮影の許可を僕が取って、えーそうですね、それで行くっていう、ね、でのがいいですね、昼散歩、えー、散歩有給をたくさん使っていただきたいです<笑>、お宅を拝見ね、行きたいんですけど、お宅をタイ体験。じゃあちょっと、えー、メールの方にですね、えーえー、DM でも何でもいいので、う、は、ち、い、来てくださいとか。あ 本当の素人の方ね。素人の方でも、まあはい、プロの方でもいいんで「イ、はい、ロさん来て」っていう人は<笑>ててう、はいえー、ご連絡くださいそうです、ね、で一応動画になるかどうか、えー、そして我々も多分移動で1日使うと思うんで、はいはい、ある程度の情報を僕の本にだけ送ってほしいですああそうですね事前にね前にはいはいできれば関東の方でできれば関東<笑><笑>ええー ただちょっと離れててもあの交通費だけ<笑>ればお嫁頂ければ北海道でもね北海道でも全然行きます、ねえー、全然行きますしそれはもううユーーチュっていきましうあ、そうその時はもう有給ですね<笑>間違いなくね散歩じゃなくなっちゃう<笑>なから、ね、<笑>昼まで飛行機になっちゃう昼旅行です昼旅行です ね, です ね, ですねいいかもしれないですね、うん、だってお店だとしても宣伝になりますからねそうそうそうそうそうですねユーチューブでねそれ、ね、だけ出れば。 じゃないですかただ行って、ええ、なんかあんま良くなかったなってなったらボツにする可能性かありますよね<笑>、ええ、だってそれでも公開してくれっていうなら、うんそうですね、僕たちがちょっとうーんって言ってる可能性もありますね。まあ、もしかしたら爆買いもあるかもしれないし、ええ、ちょっとどうなるかわかんないけ ど, どかかい で,、まあ、でも宣伝効果はあると思うん で, うんで、ね、プロの方でもぜひ ご連絡ください。そうですね。そう、そういう意味ではね、少し、あの、北関東の方とかね。あっちはもういいですしね。五葉松の生産地の方に、えー。そうなんですよね。気持ち的に行きたいです。そうなんですよ ね, ね。私も御用松大好きなんで。呼んでください。ね、そちらの方で。<笑>はい。交通費ぐらいなら、出してあげようっていうね。あまあ、北関東なら大丈夫ですからね。そ普通にけけ、行きますね。それ、それぐらいなら、大丈夫ですって。うん んなに生生えててるるののととか見たい、か、まあ、今のリリが好ききででですすす。自しいいいも行たよね。ううは糸川方ちょっとーもらなそうでですね。ありますすかかからね。ね。ね。ね。あああっちもとととは、長長野野のの方方行きたいです、ね、大んまどう言っていいのかわかんないですけど。うん 要は平松さん と, こと大野さんのところは人だかりというか写真撮ってくださって、えー、ああなるほどあそれ YouTube の影響で影響であらそれは良かったですねで正直、あのー、全体的には売り上げがそこまでなんか良くなかったっぽい、えー、なるほど雰囲気なんですけど、えーまあ、大野さんのところは結構売れたと、えー、なるほどそういういことですよね そ, うですあでそれで商売に繋がればね全然繋がると思いますね ぜひともてくださいってそうですね商品では有名な方ですよね。はい た、えー、うかミニですよ、ねうん、私があれかなどうなんですかね。ね。作りをく、ね。ただ、ミニの一どっちかというそうですね。うんあ 見る目線がこの先端をどうやって取り消して小さく作ろうかっていう目線なんで5月のね盆栽祭りとかにもよくいらっしゃってあそうですかそうなんですよあのあほとんど毎年出店してるじゃなくてお客さんでで当時のところにも来られてあのあハさんってご挨拶だけはするんですけど目線がもうこ う, こうちっちゃい<笑>先端見てますから<笑>どこで取れるかなっていうねもう。 常にもうミニのことう動きたいですね。